皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ木きゆかりでお届けしています。9月9日、大富豪は5段まで来ました。これで解明主メイブトランプをゲットです。7段まであと少しです。トランプポイントもたまってますので、はぐれメタルトランプでももらっておきましょう。バンマの塔も終わりましたので、今週の週間もほぼ終わりです。 それにしても、バンマの塔の魔剣士は、片手剣がいいのか鎌がいいのか、未だによくわかりませんね。どちらもほぼ同じような点数になってしまいます。鎌だと3の祭壇の点数が低くなりがちなので、片手剣の方がいいのでしょうか。さらなる情報収集と試行錯誤が必要みたいですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。